ました。次のエンサー団体を紹介いたしますハイサイ東京中野区荒舵エンサーですーー私たちは東京都中野区を拠点に週2回活動しています大学生を中心に OB OG まで幅広い年齢層のメンバーで活動中沖縄本来のスタイルを守りながら若さ元気勢いを武器に さまざまなイベントに参加していますまた地域の小学校のイベントや清掃活動にも参加させていただいておりましたコロナ禍においてもオンライン活動でオンライン練習で活動をつなぎ大変な状況の中関係者の皆様のおかげでお祭りにも参加させていただきましたいまだに大変な状況ではありますが関東のエイサーを一生懸命盛り上げたいと思います 沖縄生まれ中野村地のエイサーをぜひご覧ください東京中野区荒川ジェイサーの皆様ですはいさい。私たちは東京都中野区から来ました東京中野区荒川ジェイサーでございますよろしくお願いします<笑> 私たち3年ぶりについにここ町田に帰ってくることができましたありがとうございます若さ元気一っぱでここ町田を盛り上げていきますのでようかよろしくお願いします you、uh -huh.